古墳ですはいその前にちょっとねこっちの草野神社行ってみましょうかね草野の御神社最初に来た時ね全然何にもからんとスマホのナビを頼りに ね, 頼りにねこねなずっと歩いてて左から行けとかねこっちから行けとかね何 か, からんかわからんとさ歩いてまして もう一回行ったからわかるやろこれを分かったらね、なんか行きそうな雰囲気だけどね行かないんかあ、そうなんですか て, て あ, るあれ、このやったっけずいぶん気を切りましたね何年かはやったんやろね、来たのは ね、もう木が伐採されましたか。こう木が立つや。ほら、大山ご本が、目の前に。あの横は春日神社でございます。はい、失礼します。 随分明るくなってます。神社も何人か回っとるんで、覚えてないね。このやったっけ。間違いなく、きれいだけど、ここは。 ものすごく暗かった記憶があるから朝かい夕方の時間やろうね来たいやいや全く覚えてないね どんどんやったっけお力やなやっぱり本殿ははい失礼しまーすああ 色が飛んでる。いや、いいね、これ。もう最高やね。<笑>さ野飲み言辞にやでございます。<笑>ここまでね。 いや最高やね、ここ。これがいいでしょう、ね、これ。ね最高です。 この作り方はね竹いごは入れてないかねあれ竹いご入ってないなえ、っからんな普通はね、竹を中に入れたんだけど竹竹を編んでねで、外中の外も土で固めてこの上に漆喰を塗ってで、上に瓦を張るんやけど竹が見当たらない 竹梨か。わからんな。どっか、どっちみてみようか。いや、竹な、ああ、いいね、これ、お腹でこ最高やね、これ。これは。 竹入れてないかね。普通ね、竹入れるんだけどね。お菓子が聞いたところによると。あら、竹が見当たらん。ただ、藁だけ入れただけか。そんな、そんなことないやろ。いや竹全然見当たらんな。おいいね。最高やね、これ。え藁と辻、と、赤筋で混ぜて。 竹が見当たらへんなそういう方法もあったかねうかい聞 い, いたときはね中に竹をね藁で編んで中入れんねんですね竹割ったやつを僕は聞いたことあるんんなんだけどそ話は。いやーこれ藁が入っただけは竹入ってへんな藁やねこれはちょっとやっぱ崩れやすいと思うよね竹が入ってなかったらね はい、ありがとうございました。はい、いきましょう。はい、家も見せてもらいましたからね。もうちょっとあると思ったら、短かったね、これね。思ったよりも。佐野美琴神社。か、ね、し柏らしいでございます。 上山神社のふ、山 こ, こ、上山古墳の横でございます。歩いて3、え、三、四分。二、三分。来れますよ。はい、ありがとうございました。さ佐野尊神社でございました。ありがとうございました。